ご無沙汰しております。青畳工房古賀畳工業所の6代目、畳マンこと古賀高雄です、えー。この度は、こんな急なハガキをお受け取りいただき、誠にありがとうございます。大変感謝しております。えー、私たちが施工しました畳や襖いかがでしょうかまだ元気にしておりますか どうしても畳や襖というのは使うことによってて劣化していくもののです。畳の場合段差ができたり擦れたり何かをこぼしてシミになってしまったりいろいろあると思います何かお気づきの点お困りの点ありましたら些細なことでもお気軽にお問い合わせくださいいつでも大丈夫ですそれではまた会える日を本当に楽しみにしておりますそれでは6代目でした